共有させていたただきました、えー、っとあれあれ最大化しませんね最初にです、ね、あのお断りしなければいけないことなんですけど、えっと、ちょっと私は今、インドの日本教育について、えー、ご紹介しますがあの、実はまだインドに行ったことがありません、はいえーで。これですね、今回の発表も、もしかしたら僕より、まあ、もしかしたらじゃなくて、ですねもう間違いなく僕よりもそのあの適切な方がいらっしゃるんじゃないかと思ったんですが、 <笑>まああのまあ、実はコロナの後の状況について、インドの全体的な話をするには、やっぱりちょっと調査が必要 で,、えー、で、その調査をちょっと面倒くさい、そういう調査あのする余裕のある方というのは、あまりいらっしゃらないということが分かりましたので、じゃあ、あのまあ、そこに限定して、僕が、えー、その調査をして、アンケートを配って、それを皆さんにご紹介するというところだけ。 やらせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。<笑>まあ、ただあのあの一応外教としてではですね、主な数字としてはそのまあ皆さんまあの誰もがえっ、ー、と引用されるこういう数字ですけど、あの国際交流基金の海外日本語教育機あの機関調査、えー、ではえっ、ー、と学校の数が304、えー、で教師の数が106、えー、それで、えー、学習者の数が3 8100 という数字になっております。えっ、ー、と、それから、あの<咳>、コロナに関してはですね、えっ、ー、と、もうつい数日前まで非常にいい感じで、あの、回復の兆しが見えていたんですが、ちょっと、ここ数日ですね、あの、と人数が、えー、これ僕がいつも毎朝見ているグラフなんですけど、えー、死者の数をあの1週間で平均して、それを、あの、折れ線グラフにしてるんですが、それだと、 ここ数日ちょっと上がってきてしまって、とてもなんか、えっ、ー、と、これからインドに行く立場の人間としては、ちょっと、なんてか、まあ嫌な予感がすると言いますか、第2波でなければいいなというふうに思っているところです。はい。えー、ではですね、先ほど申し上げました、あの今回の、えー、オンライン調査の内容なんですが、<笑>えこれはですね、その、先ほど申し上げましたように、私まだインドに行ったことがありませんので、オンラインでどうしても、 えー、やるしかないということがありましてで、Google フォームでアンケートを作成しました。それでインドの国内の、えー、日本語教師会、えーと、一応僕が把握しているものは全部あの、うん、お願いのメールをあの、えー、お送りさせていただきました。でその中の特にですね、デ、えー、イリーとか、えー、ムンバイ、えー、とチェン内、それからあの カルナタカ州のバンガルベンガルールですね。えー、この4つ の, あの日本語教師会の方が非常に協力的にあの、えー、紹介してくださったようで、その地域からの回答が多くありました。で、回答者数は99名です。で先ほど申し上げましたように、あの2018年の数字では、えーと、日本語教師の数が1000人になっていましたので、えー、つまり10人に1人が回答してくださったということになります。 えー、あそうこれ、先ほど申し上げましたように、えー、回答してくださった方、一番多いのはタミルナドウです、えー。それから2番目に多いのが、えー、マハラシトラですね。そして、えー、カルナタカ州、ベンガルールのあるカルナタカシュと、それからデリーの、えー、この4つが大きな、えー、なんていうんですかね、分布になっています。で特にその、えー、カルナタカシュとタミルナドウだけでも半分を超えているので、 えー、ちょっとやはり南側に少し偏っているというところはあるかもしれません。はいえー、で皆さんがじゃ回答してくださった方がどういうところで働いていらっしゃるのかということを聞きましたところ、一番多いかったのは、ちょっとこれあの実は意外だったんですけど、えー、個人で教えていらっしゃる方が3分の1いらっしゃいました。そしてその次に多かったのが大学で、えー、あとはあの企業と高校が、えー 7% ずつぐらい、ありました、6% ずつぐらいですかね、ありました。はい、で、えーと、あなたは今、オンラインで授業をしていますかというのは、これがまあ一番聞きたかったことなんですけど、えー、これではあの 83% ですね、はいえー、質問したうちの 83% の方が、はいというふうに答えています、えー、全部ですね、全部オンラインでこ教えているというふうに答えた方が 83%。 でこれが、えー、と 8% ぐらいだったと思いますが、部分的にオンラインで教えているというのが、えー、ありましたで。対面で教えているというのは、実はもう一つもなかったんですね。はい、それで大変あの残念というかあの、心配なのが、ちょっとここの緑色の部分であの、コロナの影響で日本語を教えなくなってしまったという方が、これも8 7% いらっしゃいました。でこういう人たちのケアというか、そういうところが今、急務と言ってもいいんじゃないかと思います。 <笑>はいでですね、あのさっきの村の、えー、方さんのスリランカの調査にもありましたけど、僕もですねどういうツールを使っているのかをちょっと知りたかったので、オンラインであの授業をしている人に、ですねこのテレビ会議システムをどういうのを使っていますかというふうに質問しましたら、まあ、これ本当にスリランカと同じなんですが、Zoom といった方が 62% いらっしゃいます。 でその他に、えー、Google Meet とか、えー、Microsoft の Teams というのが入っていまして、えー、もう昔はこの Skype というのが非常に有名だったんですけど、それはもうあのかなり、えー、あのシェアを落としてきているように見えます。はい。えー、っとですね<笑>、はいえー。それからその学習管理システムですね。えー、それについて伺いましたが、 ちょっとですねこれはあの僕がちょっと驚いたんですけど、44% の方、半数近くの方が、えー、この学習管理システムは使っていないというふうにお答えになりました、えーであの。使っている人の中で一番多かったのは Google Classroom ですね。はい、でその次に多かったのが Blackboard です、えーで。あと Moodle の方が1人だけいらっしゃいました。はい、なので、えーと、もしですねこれからあのこちらの 44% の方が、じゃあ学習管理ツール、 えー、学習管理システムなんか使ってみようかなということでしたら、まあえー、と周りにですねそれを質問できる方がいらっしゃるというのがとても、あのーまあ、便利なので、誰か頼れる方がいらっしゃるというのがです、ね、そういう意味では今のところ Google クラスルもをお勧めするのがいいのかなというふうに思っております。はいえー、それからのテレビ会議システムとは別に、えー、チャットサービスですね。 あの文字を中心にした非同期型のコミュニケーションツールとしては何を使っていますかというふうにお伺いしました。で、これもですね、スリランカと同じで、インドも WhatsApp が一番、もう 83.9% という数字になっております。で、その他に Teams を、まあ、Teams はそのテレビ会議システムもありますし、こういう、あ, のあれですね、えー、チャットもできますので、その Teams も入っているというのがあります。 で日本と同じ LINE もちょっとだけありますね。で、えっ、ー、と、個人的にはですね、このスラックが、まあ、日本では多分もうちょっと多いので、えっ、ー、と、スラックが多いのかなと思っていたんですが、スラックが人気がないというのは、えー、ちょっとびっくりしてたところです。はい。<笑>はい。えー、それからですね、これもですね、あの、実はこれもちょっとかなり驚いたところです。はい。えっ、ー、と、実はですね、いろんな人から、あの、 僕もインドの先生方からも、オンライン授業になってとても大変とかですね、えー、あの難しいということをいつもあのいろんな人から伺っていたものですから、こんなにこう固定的な結果になるとは思っていませんでした。はい、あの最初にですね、えー、楽しいか大変か、まあ、これちょっと英語にするとあまり会議語っぽくないんですけど、えーまあ、答えていただいたところはですね、あの 楽しいが 32% で大変という方よりも多かったんですね。はい。で、それから下の後半の方も、あ、ちなみにこれは複数回答です。複数回答ですので、1人が2つぐらい大体いい答えているわけですね。はい。で、えー、便利か不便かというふうに聞いたら、便利だというふうに答えた人は7割。えー、そして不便と答えた人は 15% しかいませんでした。つまり、その、えー、インドの あの日本語教師の方は、えかなりです、ね、こうした ICT の使った、えー、オンライン授業に関しては、かなり肯定的な、えー、印象を持っていらっしゃるというのが、まあ、少なくともこの100人 の, あの方からは、えー、伺えると思いますで。これがですね、ちょっと実は僕、少し驚いたので、Twitter でもです、ねあのうん、聞いてみたんですね、そしたら実は Twitter でも結構同じような数字になっていました。 便利か不便かというふうに聞いてみたら、便利という人が 85%、不便という人が 14% ですね。まあ、これはもちろん、その、インドの日本語教師に限定しないという意味です。なので、まあ、特に日本の人が多いでしょうけど、ツイッターなので海外の人も結構、あの、一般的に、あの、平均的にいろんなところで、いろんな人が、あの、回答していると思うんですね。でそれでは、やっぱり 85% が便利というふうに言っていて、 で楽しいか大変かでも聞いてみたら、えー、67% の方が楽しいというふうに言っています。この割合はですね、ここの、えー、ここで見ているのと本当に驚くほど似ているんですよね。なので、えーまあ、日本語教師の中でも、ツイッター、Twitter、をやっている方っていうのは、まあ、結構先端的な意識を持っていらっしゃる方だと思うんですけど、それとこのインド の, あの日本語教師会のメールを通して、えー、回答してくださった方はかなり えー、近い考え方を持っているということはあの、えーと、インドの日本語教師の方は、えー、とかなりですね世界の中でも、えー、先端的な考えを持っていらっしゃるんじゃないかなというふうに思っております。はい<笑>はい、で、大変というふうに答えた方が、えー、何名かいらっしゃいましたので、でそういう方にです、ね、何が大変かということを、えー、聞いてみました。 でもう圧倒的に多かったのが、こ の, あのインターネットの回線速度ですね。もうこれに比べたら他のものはそれほど多くないです。で,、えーまあ、でも、あえて言ってみると、えー、パソコンなどの機器とか、えー、それから時間管理、まあ、やっぱり忙しくなってしまう人が多いみたいですね、慣れてしまうと。あと、やっぱりその仕事とプライベートの区別がつきにくくなるというのも、時間管理が増えている、えー、理由かもしれません。 あと、これもですねあの、自分自身の ICT リテラシーというのは、えー、これは教員のということですよね。先生方が答えているので、あのつまり学生さんのリテラシーが低くて困っているという人はほとんどいないんですが、むしろ教員の方がそれに困っているという方がいらっしゃるということがわかりました。はい。で、これはですね、その後の方にちょっと出てくるんですけど、えー、このア ン, アンケートの一番最後に、えー<笑> 自由記述でですね、えー、つまり文章で、えー、答えていただく質問を作りました。これはですね、そのコロナ禍において国際交流基金のような、つまり国際交流基金がと言っているわけではなくてですね、まあ、国際交流基金に限らず、えー、そうした日本語教師の支援機関に対してどのようなことを期待しますか、というふうに伺いました。で、これはですね、あの自由記述なので、あのー、本当にいろんなことが書いてありました。 まあ、ですが、えっ、ー、と、あえてですね、それをちょっと分類してみると、えー、このような感じになります。はい。えっ、ー、と、教師研修をしてほしいというのが、4割ぐらいに上がっています。あちなみにですね、これも、1人の方が、えー、2つ以上のことを書いていることがたくあ、そういう例もたくさんありますので、えーまあ、もしアンケート、選択式のアンケートで言えば、あの複数回答にかなり近い、えー 答え方になると思います。はい。で、あの、教師研修をしてほしいというのが、4割近く39、39% ですね。それから、教材で、特にその印刷ではなくて、ダウンロードできて、PDF で見れて、かつ無料の教材を配布してほしいというのが、3割以上、あと3分の1ですよね。3分の1以上でいらっしゃいました。すみません。それと、この BUC というのは、ちょっとすみません。あの 僕がこういう名前でくくってしまったんですが、これはあの、日本語を第一言語としないインド人 の, あの日本語教師の方がにあの、教授法とかではなくて、日本語力、自分の日本語力をあの伸ばすための研修をしてほしいというのがありました。でこちらの教師研修というのは、それとは別にあの、教授法とかですね、特にオンラインの 授業で使ええるツールを教えて欲しいというのが、こちらは中心 で, でありました。はい。で、こちらは日本語力なので、ちょっと教師研修とは別に入れてあります。でそれから、やっぱり JLPT がですね、あの中心になってしまって、モチベーションを落としている人がとても多いというふうに言われています。はい。えー、それから復旧活動。この復旧活動は、日本語をですね、えー、学習者の間で日本語を勉強 す, するあの、つまり、まだ勉強していない人に対しても、 あの日本語を勉強しましょうというふうに働きかけるような活動とか、あるいは会社の中で、えー、日系企業の中で、あのその日本語を教えませんかというふうにする、そういう普及活動とかが、えー、この中には含まれています。でこれに対して、ちょっとあの国際交流基金でできることがいくつかありますので、最後にそれについて、えー、簡単にご紹介したいと思います。えー、まずはですねあの、教師研修というものがあります。あ すみません。これをちょっと途中になってから申し上げるんですけど、この右上にですね、今日のワークショップと同じように、この右上に、えー、今ちょっとリンクコピーしますね。はい。えー、右上にこ の, リンこのスライドへのリンクがあります。はい、ですので、このスライドをあの、このスライドからこういうですねあの、リンクをたくさん開くことができるんですけど、えー、その場合は、まずお手元でこれを開いていただければと思います。ただ、これはちょっと、あの、 これもじゃあチャットボックスにペーストさせていただきますね。JFND オンデマンド、えー、教師研修というのがあります。これは、えー、オンデマンドといっても別にビデオを撮ってそれを見ればいいですよというわけではないんですね。あの、やっぱりどうしてもやりとりが必要なので、ビデオを見てこれでいいですっていう研修はちょっとなかなかやりにくいので、えー、皆さんの、あの、えー、っとですね、都合に合わせて、 あのこの研修をやってくれませんかというのが、えー、そういうリクエストベースで、えー、じゃあ、あのな何日にやりますかという形で、えー、それをお引き受けするという、そういうあの教師研修をあのやっております。じゃあ、ちょっとこれをですね、あのえー、開いてみますが、えーえーっと、こういう感じで、はい、あの、うん。 ウェブであの内容も見られるようになっています。はい、で、えっ、ー、と、これ担当はですね、僕が南インド担当の僕がやっていますけど、特にあのあの対象の方は南インドの日本語教師だけではなくて、北とか、えー、インド中の先生方が対応できる、あインド中の先生方に対応させていただきます、はいで。個人でもいいですけど、個人の場合は3名以上でお願いしたいと思います。で、日時は決まっていないので、申し込んだ人と私が相談してやりましょう。で、研修の内容はですね、 えー、今、リストがいくつか、えっ、ー、と、37ぐらいありますね。で、あの、えっ、ー、と、第二言語習得とか行動中心アプローチとか、事実学習とはっていう、この辺はかなり概念的なものなんですけど、それ以外にも、えー、このオンライン授業のですね、あの、具体的なやり方も、あの、かなり細かいものを分けてトピックにしています。例えば、まあ、テストの採点を自動化するとか、これ Google スライドですけど、プレゼンを作って、 学生にオンラインで共有するとかですね、あるいは Google クラスルーム、これあの、実はですね、教師研修の中で、このやっぱり学習管理システムを勉強したいという声がとっても多かったんですね、その場合はこの Google クラスルームで成績管理を簡単にするというトピックで申し込んでいただければと思います。こういう感じで、えー、たくさんトピックがありまして、実はこの30番よりあとはですね、今回 の, あのアンケートを受けて新たに作ったものです。 で、ですので、あの、ちょっとまだ細かいあの内容を文章にしていないので、リンクが貼れていないんですけど、えー、の、う、こ、ん、あの、こ, あのこういう線がついているものは全部リンクになっていますので、これを開くと、それぞれの、例えばクイズレッドライブはどういうことをやるかということが、まあ、ものによってはですね、こうやってビデオが埋め込んであるものもあります。はい。えー、こういう感じで、えー、<笑> えー、っと、もうすぐにご用意できるのが37のトピックでありますので、ぜひ、えー、ご利用いただければと思います。はい。あちょっと待ってくださいね。すみません、飛んじゃいました。はい、それからですね、オンライン教材の、あので、しかも PDF でダウンロードできるのを作ってほしいという、えー、リクエストに関しましては、もう他 の, あの先生方も、えー、触れてらっしゃいますけど、彩り、生活の日本語というのが、これが無料でダウンロードできます。で、PDF もありますし、 音声の MP3 のファイルもあります。今は A2 レベルのみなんですけど、今月末にはもう A1 レベルも公開されますので、すぐに皆さんが使えるようになります。はい、で内容はこれは丸ごとに似ていますけど、日本で暮らす人、今海外にいて、これから日本に行って暮らす人のための教材というふうに位置付けられています。はい、あとアプリも開発してほしいというのがありましたが、国際交流機器もですね、 えー、例えばこれは、えっ、ー、と、Android のアプリですね。Google Play の中で国際交流基金、The Japan Foundation で検索すると、こういうのがいろいろ出てきます。まあもちろんですね、あの、これインドネシア語とかタイ語とかはちょっと、インドでは、あの、ニーズはないと思いますけど、英語版のものも結構ありますから、ぜひ、えー、ご利用いただければと思います。 はい。あと、最後の、その、日本人、あ、すみません、インド人に、教師の日本語力向上につきましては、えー、ブラッシュアップコースというのを、あの、北と南ではやっています。すみません、ちょっと、他の地域の西とかのこと、すみません、聞けてなくて、すみませんが。はい。えっ、ー、と、まあ、南インドでは、ちょっと僕がですね、もう継続的に実施中です。で、北インドでは、今のところ、JF 認定講座の、あの、教師を対象に、えー、その日本語を伸ばす。 えー、講座ブラッッシュアップ講座をやっていますでこの JF 認定講座というのは、例えば丸ごとを使って、えー、基金 の, あのスタンダードなカリキュラムに従ったコースを、えー、運営しているところがあの JF 認定講座になっていて、えー、つまりそういうあの講座を開講していただいて認定講座になればあの、ブラッシュアップコースにも参加できる可能性があるというわけですね。はい、で普及活動としては あの、こういうものがあります。12月にあの南アジアショートフィルムコンテスト。これ去年もやりましたが、今年も、えー、やるつもりで準備をしております。えー、それから来年1月になりますが、俳句コンテストもあります。これもですね、こちらにリンクが貼ってありますので、えー、あ、すいません、これは去年のですね。これは去年のものです。去年 の, あのどんなビデオがあったかの リ, あのリンクが貼ってありますで、えー。詳しいことはですね、後ほど、えー、Facebook のコミュニティでお知らせいたします。で えー、と特にこの南アジア日本語教育ネットワークとか、そういうところでご覧いただければと思っております。はい、えー、以上あの、私から、えー、とインドについての、えー、コロナ禍における、えー、日本語教育の現況について現状について、えー、ご紹介させていただきました。質問のある方はもちろん、このズームでも結構ですし、えー、この会が終わった後でしたら、ツイッターのミドごンパパで、えー、検索していただけるとすぐに見つかるのではないかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。